はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こ ん, こんばんは、りゅです。さあ、本日なんですが、視聴者さんからね、えー、コメント欄にてリクエストをいただきました、令和のミカロデッキ、こちらをね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。はい。ミカロです今更っていう<笑>、感じあると思うんですけど、ちょくちょく新規カード追加されてるんですよ。例えばこの、フーティライザーとかセレクションボックスミニね、とかで追加されてたりとかね、いろいろあるんですけども、あのー、えっとね、 あの意外と強かった作ってみたけどあのやっぱ帝といえば僕よみがえだと思ってるんで蘇みえるギミックで頑張って作ってきたんですけどなんか意外といけるあのね最初は正直全部の帝を入れてました、えー、これ闇でしょ闇邪艇ね氷、はいメビウスで、えー、と風帝ライザーそれからチダ、まあ、と例えばグランマーミさんとかあとホロのテスタラーさんとかいるんですよ えー、あのね、あ, あとこれ、これ見るわ。えっ、ー、と、魔帝もいるんだけど、ちょっとね、さすがにね、テスタロスさんとか、ち、あの、地底とか、えー、アングマールさんは、ちょっと前のモンスターに触ることができなくて、弱すぎたんで、ちょっと一回解雇しまして<笑>、一回クビにしまして、で、えっ、ー、と、強いモンスターを頑張って入れてきたっていう感じですね。えっ、ー、と、まあガイウスとかね。これ、あの、除外できる。相手のカードを除外できる。とか、 あと、まあ、ホトラップを2枚まで破壊できる。とか、えっ、ー、と、相手のカードを1枚デッキにバウンスできる。とか、えっ、ー、と、これ帝、ミカドっゃミカドなんで、<笑>イーサルウェポンさんね。これ、あの、相手のカード除外できるみたいな。まあこういうモンスターをいっぱい入れてきました。はい。で、えっ、ー、と、ギミックとしては、何が一番強いかっていうと、やっぱね、ミカドを出した後に出すねこれ、ダークレシュミルがすごい強いですね。これ、あの、ダークレシュミルがアドバンス召喚に成功した場合、闇か風のモンスターをアドバンス召喚に成功した場合、えー、このデッキだと、えっ、ー、と、一応、ヒョウさん以外は、 アドバンス召喚すると大体闇 か, かあの風なんで出せるんですよこいつがで出してでさらにえー、っと魔法トラップカードの効果発動するとこいつをリリースすると、えー、向こうにして破壊できますよまあこいつじゃなくても別にいいんだけどさただ超、えー、寿度風属性モンスターがあのこの時入ってないんでこいつしかリリースできないんだけどまあこれで、えー、っと魔法トラップをケアしながらえー、っと打点も用意していくみたいな感じですねはいでえー、っとちょっと先行やることがマジでないっていう あのー、問題があるんですよこのデッキなんで一応ベイルさんとかトリキライナーさんを入れておりますトリキライナーさんはねレベル6なんでえまあランク6とかもあのできますからまあ一応えっと2枚ぐらいにしてでベルさんを2枚ぐらいにしているっていう感じですねはいあのー、使ってみていただければ意外と強いということが分かっていただけるかと思いますんでさ早速ねえ動画やっていきましょうデュエルスタンバイさあお相手の方えっ、ー、と わかんないんだよねその闇勇気君ってどんなデッキ使ってるか全然わかんなくないですかマジでわかんないですよハオスフィールドはなるほど出るですガイアですね外野、はい、だから走破する外野も持っているなんかあのー、走破するガイアいっぱい入れといたら結構バッ、あのー、事故なくて強いですよしかもなんかサイクロンで割られてもあのー、大丈夫なんで なんか走破するガイア、マジで3積みまであるなって最近思ってるんですけど、どうですかね ?3 積みやりすぎ、なんかさ2積みくらいちょっとさ、あのサイクロンで1枚割られてもなんとかなるみたいなことないガイアって。だからなんか2枚くらいは積んだ方がいいんじゃないかなって最近思ってるんですけど、もうのうの、あのなんか構築ってどうなってるんだろうね。ちょっとわかんないんで、マリア。はい、でこれはですね、あの、えー、っとトリックライナー君が一応出せるんで。 トリキライナー君が横になっている場合、ガイアじゃ抜けないという話はあります。はいーはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはンはいは前にかないはんで、まあま、すはいはまはいは、ね、いはああいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはれはやりすぎではあそういはいはいはいはいそれはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいいい それはねあの竜騎士ガイアがいなくなるんで大丈夫ですね。はい、よこれはね、あの早とちりしてます、やつは。やつはもうこれで竜騎士ガイアがないんで、これで取り嫌いなで分からせると。取りきらいなで分からせる。えっ、ー、とね、ガイアはあのー、勝ち急いだら負けます、俺基本的に。勝ち急いではいけません。好きだぞ、ベステリードロー。えっと、ダークなシムでいいや。でですな。 えー、っとえらい分からせることもできるんでとりあえずエネミーコントローラー発動するじゃないです か, かエネミーコントローラー発動してアア動でやつも実はの闇属性なんですよね<笑>こいつ闇属性なんですよで、えー、ガイウーさん乗せてはいでガイウス効果で、えー、ソースガイア除外する効果チェーンしてダークレスティッチブルクの効果特許召喚でいやーぬるいねぬるいマジぬるい マジでなめんなマ ジ, マジでミカロなめんなお前の範囲はたら一つてめえは俺を怒らせたさあお相手の方社長 DSOD 社長あプレマ可愛いなプレマのクリボールでクリボール持ってる圧かけるのやめてもっていいですか<笑> ちょっとあのクリーボール持ってますみたいな顔してるのやめてもらっていいですか迷惑なんでフフ、はい、調和の法刷ねああ い, いいよ調和の方法刷で太鼓を捨てていく、OK OK、ー o k ケー。セットいいでしょうセッティングオッケーいいでしょうスターーーで太鼓の白石なるほど太鼓の白石効果で西岸が爆誕していくーンンあーなるほどなるほど一。 1回こうだな特殊効果うんなんか摂、ね、理かなんかですねはい摂理かなって言おうとしたら摂理だとはいまあでもハンドはから捨てるカードは弱いでとりあえず着替える効果着替えるを除外して生き返る効果 はいで、西願を除外しとったら多分ね、回収できないにで何となるんですよ。で、ライグス効果で、これであのー、アルティメットの方が出てくることありませんで、ね、も<笑>あ、でも一応あるか、オルドラがあるから、オルドラあるかがあるか ら, あるからで、これで西岸を回収させないっていうプリングね。はいまあ、ゆっくり行こうぜ、アイバー。何<笑>やるじゃねえかやるじゃねえか やるじゃねえかオルタラでブいったなに青木めの剣士えあ青がに変身するってのえこれもしかして殴ってきてくれるもしあのあっ初期へかっこいい初期へ青がは俺はあのいともたやすく砕いたからないぜいともたやすくゴールドとなんか UR 玉にこかここ交換したからないぜバトル やばこいつらマジでノーすぎんだよマジでちょっと本当最近ホントランクセンとケイシーパースもそうなんだけどなんかさ本当にさ大丈夫リンクスこれ絶対殴っちゃいけないと思うんだよねもういいよ、はいまあ、でジャイスどうかで君のモンスターが吹っ飛ばされるでさらにダークなシミュレーションも出てくると<笑>マジでさノ なんかせ特に西岸とハーピーとかに多い脳死とりあえず脳死っていうパワー高いで使ってっから勝てるみたいななんか知らんけど龍儀よってある程度プリングがあるんでちなみに俺にプリングはないさあお相手の方筋肉マン来た筋肉マンやんけ筋肉筋肉龍儀王子さんきたうかこれエネコンまあでも取りきれないならいいかあのー、エネコンを セットするか田舎問題って意外と難しくて こ, のこれだけだと知るかなみたいなこっちたまにあるんでね<笑>まあでもだからといって何も相手してなかった場合エデコンマジ邪魔すぎて読み返れば読み返ってこないみたいな読み返らなくなっちゃうん で, であいつ弱くね反ン大丈夫そんななんかギロアマ展開してたら殺すけどまあ殺せないんですけどね<笑>まあ殺せないんですけどね<笑><笑>反応的に ハンドがゴミすぎて殺すラインですけどね。<笑>蘇るこれ読、よみがえるじゃねえやえっと生き返る、もう1回落としとくしかねえか。生き返る効果、えー、と発動して召喚、特殊召に成功した場合、なんか水族モンスターを出来 か, からパチッと送れる効果を持っている。さこれによって、えー、っと1000ポイントの大ダメージを相手に与えていく作戦。はい、これしかない。 さ相手が出してくんないとこっちはねちなみにえっ、ー、とミカドくんたちかなり強制行が多いんでガイウスとかえっドローセンス自爆心<笑>ややば始皇帝のようあでもで、ね、それはそんなにあのあれだわな、うんとかなるわいやなんとかなるでしょえマジでこれ死ぬ俺えっ代々戦っできるそいつはあ <笑>はあ<笑><笑>はあ